ほな出かけようか大阪って本当いい街ですよねやろうやろうではこれからタイトルコールを慣れない関西弁で読み上げますえ大丈夫かジョゼとトラと魚たち喧嘩売っとんのか